<音声><音声><音声>次の停車駅は。 ドアは自動では開きません防衛の際はドア横のボタンを押してドアを開けてくださいえ<笑>